皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2021年11月30日、こんにちはキャンペーンのスタンプがすべて終わりました。これで大聖堂のオルゴールが手に入りました。実際に置いてみたら、予想以上に大きくてびっくりしました。今日のチームクエストに、レギュローが来ていました。 なかなかの高ポイントですがもし今日の強さが2とか3とかだったらスルーするつもりでしたでも今日は1の日だったのでサポート仲間と一緒に久々に乗り込んでみました途中まですごくいい感じでしたが一瞬の隙を突かれて壊滅してしまいましたそれですっかり心が折られてしまいサポさんで行くのを早々に諦めました